おめでとうございます私は初参加そして本日新宿新 宿, 新宿のお広めとなっております本日はおのれの議会を超えた責任会を受け止めだし挑戦し続ける私たちの姿を表しております精一杯演じさせていただきますのでよろしくお願いします